私たちはインドムンバイの観光を開始しますこれカメラ曇ってね湿気がすごいですえ温度はそこまで高くないんですが湿気がすごい見てくださいこのカオスの状態 もうインドに入ってこの劣悪な不衛生そしてトラフィック状態ももう混沌とした状況の中で撮影を開始しております<笑>インドいかがですか雑ったら感じがいい、ね、インド雑多な感じもう俺にはカオスにしか感じられんばいい<笑>インドいかがですか<笑> もうまさにバックパッカーといったら、なんかもう本当、こんな感じ、なんか背景、こんな感じって感じですで、まず私たちが今から向かうのは、インド国内の最大利用者数を誇るターミナル、あのテロップを見てください、の駅に向かっております、の駅の中では平然と人が寝ています、これ、曇ってる、ね、ついに我々の乗る電車が来ました。 あー怖い怖いこと言わんでこれ前の方はあの女性専用車両になってますが私たちは後方の男性専用に乗らなければなりませんドアは常にオープン式で走行中も立ちっぱです 乗, 乗, り, 乗り逃した乗り逃した怖え 飽きすぎて怖いよね向こうが混んでるのにじゃあ俺はの高級カーストのとこに乗ってしまった可能性がある見られますね違うの。だろ多分違うね<笑>このこの目線的に多分違うねインドの電車では年間4000人の人が死に亡くなってるみたいです、まあ、こうやってオープンになってて落ちてる人と 場所によってはとても強い匂いを発しています満腹の時にここに乗ったら自分この場で吐いてるぐらいめちゃくちゃ強い匂いですうーやば空調はすべてエアコンではなく扇風機が主流です隣との電車の距離はこう本気出せば飛び乗れるぐらいのすぐ近さです インドの最大の乗車率を誇る、えー、なんちゃらなんちゃら駅です確かにえらいごっつい装飾がめちゃくちゃ施された駅ですで、あそこの上の多分バラの時計台とかがとても有名で、まあ、観光地の一つとして皆さん写真を撮られてありますお城みたいな作りですねで、この作りが コロニアル様式っていう作りらしくて2004年に世界遺産に登録されている駅ですフォロブラブルあ、いや、I'm a YouTuber ビデオメイク列車数もプラットフォームも馬鹿げたにでかいです<音声>街並みを見渡すとですね建物大体ほとんど古びております新しい建物というものはあまりありませんそしてこのようにチャリンチャリンと 歩いている人はホイッスル自転車のことはベルそしてバイクや車の人は軽的音を鳴らして自分の存在をしきりにアピールします何かクラクションで会話をこの人たちしているのかというくらいプープってずっと周りには音がひしめき合っているような状況ですではインド門前に到着しました、まあ、こちらの方あでもあの建物はインドにはちょっと間違いなイギリス様式の建物を感じられます オービーガード行きますか。なんかスラムの洗濯場みたいな。インドのさらに現実を目の当たりにしようと思います。ああ、とんでもないものを今からお見せすることになります。こちらです。 クリーニングシティーとでも言うのでしょうか街中にあるクリーニング屋さんに昨日訪れたんですが全て1日2日はかかると言われていました店員さんはあ工場に送ると言っていたのですがそれがここです実際に下の方へ降りていってみたいと思いますう周囲には、まあ、そこら中こう街中そこら中なんですがゴミが散乱しています中の方はかなりの量のハエがいます どんどんちょっと奥に進んでみようと思います、まあ、中の方は甘い洗濯の洗剤の匂いかな、まあ、こう多分香料とかが入ってないんでそんなに強いいい香りみたいなのはなかったんですけど石鹸な微妙な香りはしてましたうわーうわやばいやばいやばいやばいやばいあぶあぶ、ね やばいえずきそうやったやばいやばい。わあーやばいやばい。ちょっと待って。ちょっと待ってこれ。わあ時間言葉を失います。えーまあこんな感じです。ちょっとレポートが非常に困難な状況です。こ, この周辺では鶏肉などの出店もポツポツと見受けられます。商戦が行われてます。とにかく周囲には。 ハエの量がやべやば履きそうハエの量がとてもたくさんいますあなんか匂いはそんなに強いものはないんですけどこの雰囲気に押しつぶされそうな感じです日本のお偉いさんの皆様本当にありがとうございます本当自分が愚か者だったなっていうのを 切に感じたたレポートの中身でしたもう世界の中から比べれば日本は明らかにゴージャスライフを送っているんだなと明らかに温室育ちである証拠も初インドですが多分それぞれ感じたことは違うと思いますがまあでもインド人だったらインドに生まれてたらそうは感じてないですよねきっと僕だからそう思うんですよねきっと洗濯場にいた人達ただってあれで幸せかもしれない えー、これからインド6都市目中1都市目が完了しましたこの先続き見たいなという方はぜひチャンネルボタンを押して引き続きお楽しみください面白いなと思った方は高評価お忘れなくよろしくお願いいたしますそれではまた次のエピソードでお会いしましょうハッシュタグコーシー